今回はエルボークランチを紹介しまますすす目回回です3セット行っていきます今回の腹筋メニューは肘を使って行うのでやりやすいんですがしっかりお腹周りを鍛えることができますお腹の上よりも下が気になるよって方にぴったりです反り腰の解消にもなったりお腹の脂肪をね早く燃やせたりお腹をへこませる効果ありますんで一緒に頑張ってみましょうまず1種目目はですね膝を曲げた状態から肘をつきながら片方の膝を引き寄せます 各3回ずつやったら反対打にしますこれを3セットです肘を使って上半身を起こしてください簡単だよって方は肘のね押す力を少し緩めると自分の体で起きる感じになるのでよく効きます息止めないようにいきましょう3回スタート123重た123 2セット目、1、2、3、反対、1、2、3、3セット目、1、2、3、ラスト、1、2、3、OK です、あっという間ですよね。 肘使うんでで、ね、上半身起こしやすいですいよね2種目目いきましょう今度は肘をついて起き上がったら5秒間息吐きますそしたら反対ですいきましょうスタート1 2 3 4 5オッケーだんだん効いてきましたよね肘の力で調節してください3種目膝を曲げて肘をついて起き上がったら20秒キープですそれを3回ちょっときつくなりますが頑張りましょういきますスタート1頑張って き止めないように肘の力をね抜いたり入れたりして調整してくださいうわあははあきついやっ、えー、くれ頑張ってうおーこれはなんでこんなに効くんださあ二種目目じゃなくてえっと二セット目いきましょうバグってきたいきますよ頑張って ううううう腹筋が動く。 みんな頑張ろうあともう一回いきますよっしゃ気合入れていきましょうお腹引っ込めるぞスタートよーっしゃ頑張ってみんな引き込めないようにお腹力入ってますか よく頑張った。っしゃ、おつむせです。お腹伸ばしましょう。う手をついて、お腹を伸ばしてキープです。あと、うわあ、お腹が伸びる。しっかりね、息をふーっと吐きながらお腹を持ち上げてください。もしね、鎖部の方まで行くよって言う手がね、合ってな い, いんで、ちょっと前に出してください。 お腹しっかり引っ張ってよしオッケー。そし今度はね片足を横にね持ってきた状態で同じように手をついて足の方向をね向いたままでキープスタート今度はねお腹の横をねしっかり伸ばしていきましょう足伸ばしてる方のお腹がね伸びてますからね 息をねふーっと吐きながらお腹引っ込めてくださいこれだけでもねお腹すごい引き締まりますからねもしね足かいよとしちょっとこの足引きめでもいいですお腹しっかり伸ばしましょうオッケー、よっしゃ。反対足も同じようにいきましょうスっくりと上げて足の方向いてこっちのね お腹を伸ばしてますからね。ドリル。オッケー。最後、今度はね。 足を返る足にしてお尻をね少し持ち上げて肘ついてこれでキープスタートしっかりねこの股関節を開くとね反り腰解消につながりますからね、えー、これでキープですもしこのね内転筋股関節まで硬いよって人はねちょっと体を上下に動かしてみてください足はねピチッとついてなくてもいいですからね これでちょっと体を上下に動かしてくださいよしオッケーです腰をね縮んだんで、ね、腰をね今度伸ばしましょうさすがにした状態で体を起こしてねこれでキープですちゃんともしね倒れちゃうよとしたらねまた起き上がってください手を回して腰をね丸めてしっかり下向いて キープしてください背中も腰も、ね、しっかり伸びますからねこの体を起こしているこの状態がね通常の腹筋のね体の状態になりますからこれをねしっかり覚えましょう OK この寝たも ま, までね今度ね足をこう左右に振っていきましょうスタート腰の筋肉をね やっぱり体ひねって伸ばした方が伸びますからね前後にね腰を伸ばすだけよりも腰をねじる方がね雑巾と一緒ですごく絞れますからねよく伸びます腰が痛くなるともう腹筋なかなかねできなくなってきますからそれだけはね避けていきましょうオッケー最後ねスペシャルェイでいきます こ, こからねね手をね 振りながら起き上がったらここで少し止まるでまた戻る行きましょうスタートバランスとってくださいでずっとキープはきついんでねたまに休んでください<ス><ス>ああ よし OK、今回の腹筋メニュー効果的なものクールダウン基礎そういった感じになってました全部毎回やってもいいですし前半のね効果的な部分だけ毎日続けてもいいですやってみたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください